今日はメッセージもたくさん来ていたんですけれども、はい、あのとてもじゃないけど話がはな始末すぎて、<笑>もうなんかやっぱピアニスト二人集まるともう止まんないですよね。そうなんですよ。でメッセージをやっぱりちゃんとお届けしたいなと思って今日はじゃあアフタートークメッセージコーナーということでよろしくお願いします。 しのぶさん、えー、こんにちは大井さんがゲスト出演なんてすごく嬉しいですツアー開催おめでとうございます、はい、私は今回7公演行く予定ですが素晴らしい<笑>ありがとうございますここに注目してほしいここだけは絶対見逃してほしくないまたは聞き逃してほしくないというところがあればぜひ教えてくださいそうですねもう私がねもう出てきてから最後帰るまではもう全部注目していただきたいんですが中でも最初 即興するんですよ、今回。そのホールで、最初の一曲を即興するので、それはやっぱり全部違うから。ぜひそこ注目していただければ。あ、じゃ、あ七公園行ったら。そう、七種類。うわ、素敵。はい、一人より七倍美味しい感じですね。ねう、ね、ありがとうございます、あの、七公園七公演。<笑>いやー、ありがとうございます。全公園何公園あるんですか。全公園ね、十六っすね。あ、もうじゃあ。あ あのあ、よろしければあと残りも全部あノンさんさはい、はい、大井武さんのピアノが大好きで、えー、ツアーが始まり7月に関西来ていただけるのとても楽しみにしています、えー、兵庫や大阪いろいろな地方へ行かれると思いますが食べたいものや楽しみにしていることなどありますかよかったら教えてください これやっぱりあのピアニストにかかわらずそのもうみんなミュージシャンそうだと思うんだけど、はい、ご当地の食べ物食べたい食べたい食べたいでもね中に全然興味ない人もいるんですよいるんですかいるんですよあちこちの美味しいものあるのに全部コンビニで終わる人とかいるんですよあでもねいたわ<笑>いました毎回コンンビニで同じナポリタン買う人いました<笑>そういうのはやっぱルーティーンなんだねそれもね<笑>あそれもルーティーンルーティーンだね<笑> 兵庫とか大阪だと何が食べたい、はい。いや大阪やっぱね、あのー、大阪焼き。違います。たこ焼き。たこ焼きですよね。ごめんなさい、本当に今なんか叩かれそうです。<笑><笑>もう皆さん教えてください。<笑>うん、今んとこちょっとテロップでいじって大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。<笑>いや、でもあのー、たこ焼きはね、本当におすすめのお店ちょっと何軒かあるので。 ぜひ教ええて、はいはい、よろしししくおお願いいまますす 後, 後でちょっと伝た行きたくなるお店とかっていうのがもうある地域とかもあるんですかやっぱりその何回も行ってるところ、はい、例えば札幌だったら塩ジンギスカン、はい、普通のジンギスカンじゃなくて塩なんですよ。塩そうでへそこ行くともすごいもうなんか信じられないそのなんかもうサウナかって思うぐらい煙いんですけど<笑>真っ白で。 だけど美味しいんです、ね、も全然見えないさ っ, っ全然叫べない。<笑>あとは例えば福岡だったらやっぱり屋台とかね。あうん、えっ、大井さんが屋台博多ラーメン大好きすぎて、はあ、ほぼ行きましたよ、夢なところ。えー、でも夢があって、はあ、その博多ラーメンの店であピアニストの大井さんですねって言われて色紙を書くのが夢なんだよ。<笑> そのために頑張ってる、うん。すごいよ、皆さん、皆さん聞きました。<笑>店長さん、もし、はい、<笑>博多であったり、よろしくお願いします。ラジオネームよしさん、えー、カジノえ、家事のおともに、 常にラジオを携えているラジオファンですテレビ見ると手が止まっちゃうからねラジオファンとしては大井さんのラジオ出演嬉しいですリビルドを引っさげて全国ツアー同様どんどんラジオ出てほしいなリビルドの注目はやはりカルテットとのコラボですよねピアノソロが素敵なのはもちろんですが合奏好きにはコラボたまらなかったです大井さんの広い人脈を生かしてコラボも進めてファンの音楽フィールドを広げてくださるのを期待しています今年はオケとの共演あるのかな このなんですか<笑>このよくできた文章<笑>もう完全にねもうなんか器用転結があって<笑> そ, そしてもう我々がちょっと漏れ漏れかけてたかもしれないアルバムの宣伝をがっつりしていくことでありがとうございます<笑>ねいやでもラジオ楽しいですねいやもうねこれ多分あと、うん、何時間も行っちゃいそうになりますから、ね、<笑>これは分かるもう何時間でも行けるって分かりますたい、ね、いや分かります、うん、本当に 一人だとやっぱ大変だけど、はい、こうやって同じ業種っていうんですか、はい、同じ人と話すともこれは面白い。止まらな い, ですよ止まらないこれは ね、だやっぱり普段ピアニスト同士って独立してやってることが多いのでそうなんですよなんかちょっとこれ聞きたいなあれ聞きたいなって思った時にも「いやでも今忙しいだろうからな」とかで、うん、やっぱり遠慮して聞けなくてモヤモヤしてることがこう合うとうもうみ ん, な付き合い悪いんですよ。ピアニはえー、<笑>音楽時代か音楽問題時代からやっぱり皆さんも忙しくてあのピアニストのピアノ専攻の方は練習室にこもってるイメージがすごいんですよ。うん そうだってね、まあ、僕たちピアニスト音数多くてでですすねねそう音が多いしあと伴奏もたくさん受け持ってるから、はい、やっぱりそうすると結局レッスンの数も多いし、はい、となるとなかなかみんなで遊べない。うん、あ確かにそうもう基本的には授業を受けてるかレッスンを受けてるか間の時間は全部練習室で自分の練習か伴奏みたいな時間ね<笑> これからねそこを、ね、生き抜いてきた仲間たちでこうやってたまに集まってね、うん、話せるとすごい楽しいですよねいや本当にいや。ちゃんとこうやってお話しできるのが初めてだったんですけどなんか全然そんな感じがしないそう全然しなかった。<笑>ねあの、うん、実は同い年それ言言っってて大丈夫だっ<笑> 実は同い年したね。そうなんですよ。び、ね、っくりですねで。左利きっていううち共通のねあったんで、サウスポー同士ね。朝ピカ多い か, 大井かまあグレングールとか、ね、<笑>なかなかいないんですよね。そうですね。みんななんか右手のね、うん、右利きの方が多いので、うん、やっぱします。左利きあるある。今度やりましょう。やりましょう。ょうねうん、もういろいろありますよ。ペンとかハサミとかいろいろあります。<笑>改札口だもんね。 そうです。こうやってこ う, こう。<笑><笑>なんでそうなんの？って言われてもそれが一番自然なんです。<笑><笑>ロミリンさん。はい。 大井さんの演奏を聞いたのは、5月のスタンダップクラシックピアニズムでした。4曲弾かれたのですが、音色が素敵でうっとり酔いしれました。感動いたしました。そして何よりもかっこいいです。いや、わかります。はい、ピアノ機構士のゆえんがわかりました。あら、ありがとうございます。<笑>その時もピアノが4台ありましたが、好きなピアノのメーカーはありますかそうですね。ピアノのメーカー、難しいな。<笑>全部違うんですよね。違いますね。そう。 この前ね、はい、あのすごくお世話になっている超入り寿司の方がいらっしゃって、はい、その方の工房にお邪魔したんですよ。さ、はあ、い、いろんな楽器があって、はい、その中にちょっとね。ヴィンテージのピアノがあったのなんか見たことないなと思ってパカって開けたらアポロって書いてあるアポロ、えー、ご存知ですか？いや私多分見たことない。ですいや。僕も知らなくて、はい、アポロってどんな響きするんだと思ったらまた全然違うんですよね。 まだまだ知らないことばっかだなみたいなそうですね、まあ。まあ日本で触れられるようなメーカーは有名どころだと思うんですけどその国に行かなきゃないピアノとか、ねね、あると思うので、うん、またね世界飛び回りたいです、ね、いや飛び回りたい ね, ねラボネームルミコさんあ、ラボネームってあのさっきおっしゃってたあピアノラボってサロンやってまして、はい、ピアノラボなのでその中のメンバーはラボメンっていう、はい はい、なんかシュタインズゲートみたいな。そう好きです。<笑>大好きです。はい、その話は次回。<笑>次回ぜひ。ラボメンでラボメンの私はなんかラボだから研究所じゃない。はい。なんか室長って言われていて、はい、ただなんか聞くところによるとなんか総長って言われていて。<笑>もうレレディース総長みたいって言われたところがいな朝比総長って言われる。<笑>大井さんはバロックがお好きですがどのような作曲家の曲がお好きなんですかって。 そうですね、バロックの中だと僕はラモーが好きですね。はい、私聞いたことない、うん、なかなかあの一応クラウザンっていって昔のピアノのために作られた曲調があって、はい、すごくいいんですよ。はいはい、で僕その友達のアレクサンダー・タローっていうフランス人のピアニストがいて、はい、で彼が結構そのアルバムを出してて、はい、でそれで一気にハマってしまって。はいそう ぜひ弾いてみて。あ, あ、楽譜ありますよ。もちろんもちろん。じゃあちょっとトライしてみたいと思います。ぜひ。はあはい。もうなんか私は大井さんのなんかピアノをやっぱりお聞きしたときに、なんかそのすごいキラキラしたところもあるんですけど、すごい音の陰影がすごくくっきりしてるっていうか奥行きがすごいあるなってで、なんかその影の部分。うん っていうところをすごく細かく描かれる方だなっていう印象をすごい受けたんです。ええー、嬉しいですね。<笑>そうなんですよ、ねうん。結構ねあのネクラなんで。えー<笑><か>ね、<笑>えー。昔からそういうなんかちょっと暗い曲とか結構好きなんですよ。よ ちょっとぐっと一人で来るみたへえー、そうなんですねへえー、いや 暗, 暗いイメージ全くないですけどで、ね、あとはまあほら鍵盤男子でずっともう元気ですのでドーやってたので生、まあ、はねちょっと一人では生をやるみたいな、えー、はいそのちょっとギャップも一人で楽しんでるみたいな。えーうんうん、いやでもなんかその 両方知ってるからこそ両方きちんと描ける音っていう感じがやっぱりするんですねどっちかだけだとすごい平面的っていうか、うんね、でも本当にそれは日々ね、うん、僕ももちろんまだまだ全然足りないの、はい、もっともっとやっぱりピアノはね、はい、一生勉強ですね。本当に本当当にに、ね、もう 作曲も本当に作っても作ってもなんか 100% は多分 死, 死ぬまで出てこないと思うので、うん、<笑>なんかさそのあさぴはその対局とかは作らないんです か, そのなんか組曲みたいなああ作りたいんですよね、うん、作ってみたいんです将来の夢はピアコン作りたいんですかっこいい作りたいんですよ本当に、うん、もうそれはずっと野望はあるんですけど今作ってもやっぱりなかなかで き,、うん、あ<笑>できないできないからね<笑>、うん そうなん で, すでも作っとくのはいいかもしれないですねねえほ、うんにそのためにやっぱり作曲選考に行こうと思ったんでなんでちょっと野 望, 野望その一ピアコン作るっていうところでこ素晴らしい頑張りましねえそうなんだ 僕の中でパーフェクトヒューマンなんですよ、えー、でもコンポ<笑>作曲されるい や, いやいやいやもうあのコピアニストですよ<笑>コンポーザーなてコピアニストなので<笑>いやもうコンポーザーピアニストってかけて弾けるっていうのはどんな気持ちなんだろうと思っちゃう、うんうん、で今そういうなんて昔は分業制でピアニストはもうピアニスト、はい、コンポーザーはコンポーザーだったじゃないですかはい でも今どんどんどんどんそのね垣根が取り組まれている、はいはい、いいことですよねいやもうなんかどんどんどんどんなんかそこがね、うん、あのもっと行き来が自由になればそう、うん、表面ももっとあの二刀流じゃないけど、はい、大谷翔平がどんどん出てくるみたいなね、うんうん、本当にそういう人がどんどん増えてる気がするので<笑><笑>そう頑張りたいね。思います私、まあ、もう朝日にはそれを総長と引っ張っていただい<笑>いやいや、はい、室長もは<笑>い<笑>ついてついてます<笑> いやでも本当にまたぜひよろしくお願いしますはいこちらこそお互い頑張りましょう頑張りましょう、ね、ありがとうございました、はい、みんな大井さんのライブ行ってねありがとう<笑>そして CD もぜひゲットしてねよろしくお願いします<笑>